でここからはですね、ステップ2の世界メニューについて解説していきたいと思います。解、はい、放体操手当ということで、つ、え、ぼ、ー、押しと焦点、えー、緩めというものがあります。まあ、ステップ2の気温、えー、の流れというのは、まあ、体幹部分と肩と腰回りね、えー、この辺を網羅してやっていきましょうということでした。まあ、それに対してピンポイントで、まあ、アプローチする解、えー、放体操ということになっています。で ツボうしっていうのが、えー、まさにもうピンポイントですよね。はい。えー、ここを大きくなっていくこと、ところに対して、えー、刺激をして、血流を促して、疲労をまあ排出させるということになってますね。はい。実際にその部分の筋肉とかが、えー、緩んで柔らかくなっていくことになりますね。はい。で、まあ、このツボうしのやり方っていうのはちょっと気が強くなってますので、この、 例えば、首周りとか肩周りだったら、え一、ー、回ね、まあ、3箇所分ぐらい、止めていただいて、えー、また翌日ですね、えー、取り組んでいただきたいといううに思いますね。はい。では、ツボ押しをやっていきたいと思います。まず最初にですね、えー、体が押し押しになっているところを探っていきます。えー、例えばですね、えー、この、ボンのくぼというところがあるんですけども、えー、頭のですね、この、 外骨の骨の硬いところの下のところがですね、もドクムなんですね。はい。この部分ちょっと押してみて、えー、体がですね、あそこ押してほしいというかね、ちょっと痛いとかいうところを探っていきます。で、えー、ここから下に降りたところも、えー、結構ね、押してほしいところがあるようなじなので、ちょっと探ってみてください。でそれから、この肩甲骨と、この背骨の 間の部分、ちょうどこのあたりですね。このあたり、えー、肩甲骨の内側の上端になるんですけども、ここですね。はい。でこことかですね。はい。もえー、特にあの、疲れがたまる場所なので、でも可能性が高いということですね。はい。それからですね、えー、この背中の、この、肩甲骨から上の部分ですね。はい。この部分ね。はい。それから、 えー、この鎖骨の前のあたりとかね。はい。とから上の、鎖骨の上の部分とかね。はい。ここがちょっと、えー、おしおしとかあるかもしれませんね。それから腰ですね。はい。えー、この、えー、骨盤部分ですね。硬い骨のところがあるんですけども、そこと、この背骨の硬いところの、まあ、えー、この、間というかの、 キワキワですよね。えー、硬い、この骨の部分と骨盤部分の、この、キワキワの部分とかね。はい。この辺が結構硬かったりね。はい、もちろん腰の、えー、腰骨のその、横の部分ね。はい。ここもあるかと思います。この辺一体ですね。もうして探ってみてください。それから、えー、お尻のところですね。はい。お尻のくぼんだところとか、えー まあ、そんな周辺ですよね。はい。押してみて、えぇ、ー、ごし硬いなっていうところがあれば、そ こ, こがいいかなというふうに思います。で、押し方なんですけども、えー、このように親指を少し曲げます。はい。伸ばした状態じゃなくて、ちょっと曲げます。はい。で、えー、この曲げた状態で、親指のですね、この鼻の部分と先端のですね、間ですね。はい。ここの部分で、 力をかけていきます、はい。で、このように関節を曲げると押しやすいですし、ここの部分の方が、その、まあ、気が出てるって言われて、えー、力が入って、で、その、脇にと効きやすいんですよね、うん。これちょっと実際にですね、あの伸ばし状態で全体で押したりね、腹で押したりしてやってみると、その違いってよくわかると思うので、まあ、あのー、試してみたらいいかなっていうふに思います。はい。で えー、こう、あてがって、息を吐きながらずーンと押していきます。はい。で、首の言い方なんですけども、えー、まあ、ちょっと見つけていただいて、で、そこから、押す方向にちょっと首を曲げてあげるんですよね。はい。そうすると、そこの、伸びてる筋肉が緩んで押しやすくなります。はい。で、手をですね、おでこにあてがってですね、こう、 押し下げながら、えツ、ー、ボを、こうやって、親指で、力をかけていきます。はい、で、えー、下からと上からと両方押さえていることで、まあ、きやすくするってことですね。はい。では、ちょっと一緒にやっていきたいと思います。えぇ、ー、押してほしいなというのをまず探ります。はい。で、親指曲げて、鼻の部分の上の部分を立て替えます。はい。で、 首を曲げて、お手っこで押してあげて、息を吐きながら、ずーんと押していきます。はい。1、2、3、4、五6、1、8、9、10。で、軽くちょっと離して、息を吸って、緩めてあげてね。で、もう一回ズボーンと押してあげます。はい。1、2、3、4、五六1、八 はい、軽く離して、一応ね、かわ、ね、してあげて、もう一回押していきます。はい、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい、で、ほどいて、一息つきます。はい、一、二、三、四、五、六、1、8、9、10。 で他にですね、えー、肩甲骨の内側上端も押していきたいと思います。えー、手のひら、床につけていただいてで、肘ちょっと軽く曲げて体重をかけてあげます。で、ここにですね、えー、その押したい肩の反対の手で、親指をこのように当てがっていきます。はい。曲げてね。はい。で、その状態で、ぐーっとこのまま押し下げるようにするとですね、力入りやすいと思います。はい。で こうやってあの、肘を引っ張ってやるのもいいんですけども、ちょっとこうやって曲げて低くしてあげる方が、まあ、やりやすいかなと思います。はい。で、えー、ズボンをと押しながら息を吐いていきます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。パーと離して、もう一回ズボンをと押していきます。はい。1、2、3、 一、五、六、七、八、九、十。はい、ステージ。はい、入っていきます。はい、ズバーン。一、二、三、四、五、六、一、八、二、十。はい、えー、フォふわっとね、えー、力が抜けた感じがあれば、OK です。はい、それから、ショートエルメっていうのは、えー、ここの、 手のひれの付け根部分ですね。はい。えー、この範囲を使って、えー、押しよりももうちょっと広い範囲でね、広い幅を持たせて、まあ、ある程度そのポイントを絞って、えー、アプローチしていくような流れです。これも、あの、押しと同様にですね、すごく、あの、有名なことができるので、まあ、あの、と、部位に対して、まあ、3箇所ぐらいに収めておいていただきたいというのがありますね。 で、えー、つぼ押しがですね、ピンポイントに対して、この、焦点緩みっていうのは、その、この、この疲労部分、抱えている部分、全体の筋肉をこう緩めるような、そういった、あの、感覚になってまして、これはこれでですね、効果的に、ね、あの、疲労をね、えー、排出することができるので、ぜひね、あの、身につける、まあ、一つの技法としてね、捉えていただきたいとい う, うに思います。えー、やり方なんですけども、 えー、この手のひらの付け根部分を当て、まあ、がってですね、えー、このように振っていきます。はい。で、えー、まずですね、求めているところね、えー、ここの部分を押してほしいなというところを、まあ、探っていきます。はい、で、まあ、首のこの横の部分ですね。はい。横の部分だったり、あとは、えー、骨盤のこの横の部分ですね。はい。この辺が硬いことがよくあると思います。で、えー、太ももの この横の部分ですね。はい、横の部分ね。あと、えー、この内側ですね。内側なんかも、えー、特にこの小手で当てやすいところですね。でえー、首を試しにやっていきたいんですけれども、えー、まずですねこう手のひら の, この根元を、まあ、当てがっていきます。はい、で、まあ、揺さぶるんですけども、えー、ちょっと首をですねその当て側側に傾けてあげると、えー あの、力が抜けて、その、振動が伝わりやすいんですよね。はい。で、その状態で、今度、肘をですね、入れやすようにしていきます。はい。あの、焦点部分で、こうやって、あのー、入れやすいくんですけども、焦、ま、点、あ、にももちろん力かける、かかるんですけども、えー、肘を動かすように意識するんですね。意識してるのはここなんですね。で、ここを意識すると、その、意識したブレが手首に伝わって、 この当てがったその凝った部分に伝わっていくわけですね。ね。手首でこう直接やるっていうのはもちろんあるんですけども、そうすると力が入ってしまうので、えー、肘、ね、当てがう部分と違うところを動かして、その振動を伝えて、その緩めたいところの力を抜いていくわけですよね。はい。では一緒にやっていきたいと思います。はい。えぇ、ー、求めているところを探していただいて、ええー、その部分に 首を傾けていきます。はい。で、肘を10秒かけて揺らしていきます。はい。一、二、3、4、5, 5、6、7、8、9、10。はい。下ゆっくつきます。一、二、三、四、五。 六、八、十、それからですね、えー、桃の横、ね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。えー、このように、上手を当てがってですね、えー、肘を、同じように、振っていきます。はい。一、二、三、四、五、六、四、 一、あ、一、二、二。重みの音はまあ広いので、やりながら、ちょっとね、あの、動かしてあげるのもいいと思います。力が抜けてね、違うくらいったって感じがあれば、OK です。以上で解放体操手当の解説を終わります。どうも、お疲れ様でした。